さて、英語が分かったとして、では日本語の文字はどうでしょうかその前に少し歴史的なお話をするんですけれども、アスキーではさっきお話ししたように7ビットなので一番左の端に0のビットがありますで。そこを1にした場合に、1文字を8ビットで表すということは変えないまま、アスキーとは別の文字をもう128文字で増やす余地があるんですね。でヨーロッパのさまざまな国の言葉には、 まあ、英語にない、B、文字とか、あるいは英語の文字にアクセント記号を追加した文字とか、まあ、いろいろありますけれども、例えば、ーまあ、いころなんかこのベータみたいなのあったか、それからなんかあアクセントが入ったやったか、ありますよね。えー、こういう字を入れるために、えー、そこを使うというふうなことが行われてきました。一方ですね、日本では昔は漢字を打ち出せる、えー、プリンターとか、 漢字を表じせる画面がなかったんですね。技術的に難しかったの。そこで、カタカナの五十音と、そこに加えて、まあ、濁点、半濁点がいりますから、これをこの部分に追加した文字コードを使用しました。これを8ビットかナあるいは、俗称として半角かなと言ってます。なんで半角かというと、例えば、漢字はこの幅だとすると、半角かなはたいこれ半分なんですね。だからこんな。 い大体半分ぐらいの幅になってますから、半分。で、点とか半脱点も出ですから、この、パッとか、これも一文字なんですね。で、そのうちに、この漢字の表示や印刷ができるようになると、今度は漢字を含めた日本語の文字コード体系が必要。さっき言ったように、文字コード体系がないとコンピューターに入れられませんから、そこで、日本工業区画、ディス。 でれも、えぇ、ー、実規格として、リス C6226 というのがまず作られました。今は改定されて、実 X0208 というのが、えー、その、ス漢字コードの規格になってます。漢字は、えあ、ー、8ビットだと入れられる文字は256ですけども、漢字を入れると256は全然足りませんから。そこで、えー、日本語の1文字を2バイトで表すようになってます。 ですから、ク漢字コードの区画では、えー、2バイトと言いますけれども、1から94までの区番号と、1から94までの点番号を組み合わせた、区点番号っていうのを決めて、それで一つの文字を表すようになってます。何区何点は何の文字というふうに決められてね。で、それぞれ1バイトずつになる。なぜ94かというと、アッキーの図形文字というのは、まあ、制御文字ではない、目に見える文字が、 ビックリからティルダまでの90があるので、それに対応させましょうということで、こういうふうになったらしいですね。実の漢字コードはそうやって決まったんですけども、実際にファイルに格納するときには、アスキューの英字と混ぜて使いたいんですね。そこで、その混ぜるために3種類のエンコーディングが作られて使われるようになりました。1個目は、ISO2022JP って言うんですけども、いわゆる実コードと単に読むこともあります。 リスト2022というのは、制御文字で始まる3バイトで、様々な文字コードを切り替えるという企画です。それを用いて、エスケープたら B で実の2バイトに、それからエスケープ括弧ビ B でアスキーに切り替える。ですから、例えば、これ、これ A, B あ B, I というと、見えませんけど、この A, B と I の間に、このエスケープ、 だら B という3倍とかあって切り替えただけです。またここで、え、こう、X とか A 字のアスキーに戻るためにはまたここで切り替えるだけです。だちょっと煩雑なんですけども、最初にこれができました。で、2番目の方法として EUCJP というのがあります。これはですね、アスキーはさっき言ったように一番左端のビットが0ですから、ここが0のときは、全部このアスキーの字が A とか B とか入ってる。一方、ここが1のビットの時には、 1ですね、1。この2つを合わせて、えー、まあ、あとか、日本語の漢字。まあ、漢字ですから元漢字も入りますけれども、えー、こういうのを入れるとそういうふうに切り替えるという、ここを使って切り替えるのは、えー、日本語 EUC コードというふうに言います。ただですね、さっきお話しした半角カナが使いたいというのが結構あったんですね。で、えー、この方法だと、 半角か名はこの1というのをう使っちゃってますから、えー、うまく一緒にならない。そこで、なんとかこの場所をずらして、半角か名も普通の日本語の16ビットの文字も、アッキーも3つとも使えますよというのがシフト実です。でえーまあ、シフト実は主にパソコン系で使われています。でさらにですね、えー、さっき 0A というのは開業コードだったんですけども、 開業コードも、えぇ、ー、リルでは 0A なんですけども、Mac では 0D を使いましょうとかいうことが行われたんですけど、えー、それから、えー、Windows では 0A、0D。なんかこういうふうに、開業コードも何通りか、えー、パソコンではシステムによって違ってきて、まあ歴史的に様々な人がこの方がいいよとか言って対でしたんだよね。 それで、だから日本語の文字コード、エンコーディングも、会業コードも結構混乱しています。これを間違っているとよく文字化けが起きるわけです。